ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は、京王線の高畑不動駅に来ています。京王ライナーが来ました。おっと、ここで。なぜ運転席は左側についているのでしょうか 私が座る席は、どちら側についていたかわかりましたか左側についてますねなぜ左側についてるかというと日本で鉄道が開業したのは明治5年で10月14日に新橋横浜間を、明治天皇のお召し列車が往復されたそうです当時 鉄道はイギリスから輸入していました。日本で一番最初に輸入された蒸気機関車が左側に運転席がついていたからだそうです。左側通行が原則の日本では信号機が左側に立てられていることが多いです。 そのため、信号機を見やすい左側に席を配置しているそうです。京王線は信号機ないじゃん駅のホームも車両の左側が多いですね。運転台が真ん中というもの少ないのは、その時に運転席が真ん中にあると、貫通扉で車両間を一気しにくくなるため、 左側に運転席を寄せたとも言われています。それだったら、右側に運転席をつけてもいいかもねえ。仙台の地下鉄は、右側に運転席があります。島式ホームが多いからだそうです。利用者が使いやすいように、設計してるんですね。 ファザー目線で考えないとですね今日はここまでご視聴ありがとうございました